はいどうもコンチクはエアコンかけすぎて部屋が氷河期投資仕掛けのレ夢ムです。暖房かければいいだけだろマリサです。ヒートテック重ね着しよう。話聞いてたあと氷河期なめんな滅びろ。怖すぎではそしてフ不乱と。ミリアですということで今回やっていくのは初期でコに春の七草を添えて、不良品だ生ゴミに出せ。ちなみに今回の企画は視聴者さんから来たものです。視聴者格好前だろ。私にファンいない前提でのやめろ。それでは、試合までどうぞ。 ここで初期デコに必要なものをおさらいしておきましょうか。まず一つ目が起動食か戦闘食を使うこと。今回はパイロを使ってますね。二つ目が神への進行5 0 0回ですね。これを行うことで成功率が上がります。人はこれをオカルトと言います。みんなはこんな奴にならないようにしようね。ちなみに今は食料を持って緑陣地に向かってるぞ。なんで緑なんだ依頼主のアヤタンさんがいるからですね。そういうことですかつまりアヤタンさんを帰り地で染めてやろうというわけですよ。マイクらは血でないよ。 てかそれお前負けてねよく気づいたなまジョースターはいローキー犯ですなんで何人も過剰なボケに対応させてはならないと書いてありますが厚生労働省狂ってて草てか先ほど味方がここを登っていきましたが何があるんでしょうか私の予想だと樹液ですねここは金床が置いてあるだけみたいだなてかさっき樹液とか言ってなかった言ってないですシークバー戻せば確認できるからねごめんなさいということで緑人器までカット ということで緑の鉄鋼に来てみました。このマップの特徴として鉄鋼から近郊の近郊に行けるっていうものがあるぜ。現れたな雑魚、ね、ザコンブーメランのツ、やかましい。ここで太色のスキルであるファイアストームを起動しておきますか。貴様の武器は木刀私の武器は石剣無防備な相手にとっつって負ける奴いるんだね。黙れー。えー、というかナスビのスキンした敵がいるじゃないか。テーマータブもなすビだったな、この人なすぎ挑じゃ。<笑>これ切ったな。 というかついに見られました笑なんで笑ったということで岸に上がりますか？って書いたいんだけど何、何的集だまあ私も華麗なコンボで倒してしまうんですけどね。今倒したのはやたんさんじゃないの？本当やー。あ覚えたよ変えで、えー ちなみに味方さんからは最高評価の草をいただきましたね1から10で表すと6くらいです最高評価の意味を調べてこい少なくても全開それではコメント返しのコーナー説明しようこのコーナーは視聴者さんのコメントを返していくコーナーなのであるちなみに世界一小さい山は1プローフ3 43m だぞ意外とためになるの腹立つわなんでコメント1案2の食業どうやって変えるの案ニでは各拠点にあるメザーゲートをくぐることで変えられますねちなみに私は年号を変えます革命すなコメントにミッド線てつや は何ですかイモビライザー、アクロバットスカウトバードが強いと思います違かったらコメントどうぞコメントさん面白いですねありがとうございます他にもコメントが届いてたが今回は尺の都合上ここまでとするぜちなみになんですが支援 n をいただきましたこーんな感じでーすサバだけダブラーなんでハリー・ポッターの即死呪文使ったそれにしてもこういう支援 n は嬉しいよなあとなんで私虚空にいるの 装備作ってたら敵が来ましたこの方のお名前はポップポップテクピックさんですね竹け処壊さないと瞑想すな特防と特攻一段階上がりますそれはポケモンの瞑想だちょっと待ってこれなんの話それはそうとポップアキラさん倒しましたポップアキラさんはログイン時間のランキングに乗るほどエレメントを遊んでる人でパート8にしてサーバー名始めて聞いたんだがポップアキラさんはナポレオンの子孫で第二のゴルバチョフです嘘8 0 0じゃねえ か, ねーか今の誰かは敵がいらっしゃシャー7分ハローワークなんて喋ったうるせえやんのか黙ってろバカもうバカが設備技になんて使うなバカ マリサに言論の自由を奪われました。という方押せましたね。どこめということで食料買いますか。ちなみに食料は何が強いんだパイロです。パイロしかありません。お、おんおっと、さっど私に負けたアヤダンさんじゃないですか。ゴーバックスプーヘル。 今度はポプアキラさんさんですね私のキルになっていただきありがとうございます少なくとも今はキルできてないからねやる気ないなら帰れ運動部の顧問の怒り方じゃんでもこういう言葉間に受けて帰ると土に返されたよねスパルタってもんじゃねえぞ p t a に連絡をちなみにその後は普通に逃げられましたダッサい嫌みがさせてあげましたダッサまあいつでも命の火を消せますけどねうダッサぶれない精神大切にということで黄色拠点にやってきました黄色拠点にはポプアキラさんがいるんだよなっだ誰がバナナだそんなこと言ってねえよ耳腐ってんのか、はい誹謗中傷 なさそうおだまんなさいちなみに今は畑を荒らしております畑を荒らすことにより相手のラッシュを防いだりあとは世界が平和になり人々は争いをやめますその風景はエデンと言ってもいいでしょうキャラぶっ壊れてますよキャラなんてその場その場で変わるから ちなみにポプアキラさん倒しました喉越しがいいですね喉ずタボロになってそう人間は雑食だから人の一人や二人ペロリを化け物だろうということで黄色拠点の鉄鋼に来ました鉄が変えることにしますなんで理由はあったからですねもうお前案に降りろ厳しくない敵がいるじゃないかこの闇の剣で葬ってあげましょう あらあやたんさんがいるじゃないか私の XP になってもらおうじゃないかあれ不審な感じですか仕方ない許してやろうそれチーミングだからねくたばれということで岸に上がりますかふっふお前の命もらい受けるぜなんかこの展開前回にもありましたね待って時を止めたままでいてパンチということで砂利を掘ってます砂利からは弓に関するいろんなものが出てちょっと敵がいるじゃないか不意打ちとは卑怯だぬべすらす これこれどうした体が震えているぞ幻覚ですよボケ老人。というかこれ勝てそうっすね。<笑>ということで復習しに来ました。ちなみに世界一のクレイマーはマリサです。埋めるよ埋めるわ。あとなんか倒せました私って最強。お前は良くてらっきょうだろう。私そこまでひどいかあと戦利品渡したくないので一回落ちときますか。<笑>ということで透明化ポーションを作りました。そして神々は大地を作り大地が我らレに命を注いだ。そう。これは神々の目白く。正直言って悪いけど何やってんの お前らということで敵ネクサスまでカットということでネクサスまでやってきた次第ですけれどもそろそろネタ切れかもですね実況やめちまえというか防衛員いいんだな防衛っていのはネクサスに張り付き壊されないようにすることですねちなみに防衛に特化した職業としてディフェンダーがあるなまあ私プロなのでディフェンダー用がいまいが関係ないんですディフェンダー 霊夢さん2階級突進おめでとうございますそれ殉職したってことだからねということでボスバフゲットしに来ましたボスバフっていうのはフェーズ4から出現するボスを倒すとチーム全員に配られるアイテムだなというかそっくりボス倒せそうですねここでギョされたのたい役だよなバンクプロンクでされるわけがありませんよと、ということで透明化ポーションを作るために金鉱の金鉱に行くことにしますということで金鉱の金鉱に来ました 面影がないですが、お前の雑念を消せば面影が見えてくるぞ、シャラッく。ちなみに今の銀行はどんな感じですかにてが死ぬレベルですねモザイクかけるか虫みたいに見えたんですが、それってあなたの感想ですよねなんかそういうデータありますかねえだろ、爆破。ということで、透明で5第2号です。なんでアーチャーできてるんだ実はこの動画、透明弓の動画にする予定だったんですよ。そういうことです。なんかネクサスが消えれてるな。まあ私がいるチームは大体ネクサス落ちない。 ということでネクサス落ちた感想をお願いします。ここ払い背にランク表載乗せておきますか。控えめに言って頭おかしいですね。ということでネクサス付近にやってきました。まあ私プロなので、わら全部削らせてもらいますよ。バラ ということでいかがでしたでしょうか今回の動画、私はマリ探しにかけるところが良かったです。言っとくけどそんなシーンねえから。クエスチョンじゃねえぞ失礼だな。ということでこの動画はここらで終わりとなります。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。